それでは発表時間は三十分となります拍手で皆さんお拍手でお迎えくださいはいありがとうございますえそれでは改めまして Python Social OS で学ぶ OS2.0 認可コードフローにおける異常系の対処ということでえ私高橋由紀から発表させていただきますよろしくお願いします えっと、はい、えー、改めて自己紹介なんですが、えー、ラプラス株式会社という会社で SR をやっています、あの先ほどやられていた伝蔵さんとはあの同僚にあたりますで、えっと、エンジニア向けポートフォリオサービスを作ってまして、えっと、これがあの人生初の登山なので、今、非常にちょっと緊張して、この顔文字のようになっています。 で今日の目的なんですが、オースにおける異常系処理について、えっと、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。えっと、これはモチベーションは、自分が実務で困ったり、混乱した部分についてえ、今後同じ問題に悩む人が減ると良いなと思って、まあ、スライドにしたかったというのが今回の登壇のモチベーションでした。でなので、制度向上のために、ぜひあのスライドでもあのフィードバックをお待ちしてます、分かりづらい部分とか、用語とか、まあ、そもそもちょっと言ってることが変だったとか、なんかあのえっとお待ちしております。 では早速本題に移っていきます。えー、Python ソーシャル o スを使ったソーシャルログイン機能の実装ということで見ていきます。えっと、あのちなみにこのソーシャルログインとか OS、えっと、とかってなんかお仕事とかあれ、あるいは個人的にやられた方とかどのぐらいいらっしゃいますか結構 あ, そうです、ね、ありがとうございます。と、はいうことで、あのまあ、そもそもソーシャルログインって何だっけというところも一瞬おさらいしておきます。えー、これはの私たちのプロダクトのサービスのログイン画面なんですがなんとなくこうログインボタンというのがありまして押すと の GitHub のページに飛ばされて、なんかこう分かんないけど、許可しますかとか、そこを見ると、パブリックデータだけだからっていうこと書いてあるから、イエスってやると、なんかこうそのえっとプロダクトのログインページとかに、ユーザーの情報とか入れなくてもこう入れて、非常になんか体験がいいログイン体験とか提供できると思います。連携 SNS でアカウントを作成してればすぐにログインできますし、ああ場合によっては氏名とかメールアドレスとか自動で入力されて、離脱とかについてね、いい効果があるかなと思います。 でまあ、最高かよということでこう嬉しいんですが、ただ結構作るのってこうよく分からないと難しいんじゃないかなと感じる方もいるんじゃないかと思います。でそこで、っ y t h o n ソーシャルオースというものがあるのでご紹介をいたします。えっと、こちらのソーシャルログインに関する、えっと、共通的な機能とかを OSS としてこうあの切り出されているものでして、であの例えばこういろんな GitHub とか Google とか Twitter でさっきみたいなソーシャルログインを使いたいと思った時にはまあ使えるということになりますで。今回はこれの特にエラーの話について、あ後で話していきます。 でかつあの今回、またサンプルとしてそれをジャンゴに組み込むときにソーシャルアップジャンゴというまあリポジトリがありまして、まあ、こちらを使ったときにジャンゴの、えー、ご存知の方もいるかもしれないですがモデルとかビューとかミトルウェアというのが使えるものが提供してもらえるということになります。ということでまあ早速あのサンプルアプリケーションをね今回作ってみたんですけども、えー、ログインのボタンを押すと、まあ、下の方にこうにログインしたときにその GitHub で登録している情報が 出, る出てほしいというようなものをまあ作っていました。 でまああのえっと、ここ で, です、ね、GitHub の画面が出てきまして何、まあ、か必要な情報を登録してジャンゴの方でです、ね、いくつかの定数とか URL 情報ってうのをこう設定してあげるとえさっきと一緒ですねログインボタンを押してやはりこう認可画面が出てきてでこうログインあのさっきの私 の, あ の, あの ID, ID ですけどが入っているみたいなものが見ることができますでもこれで動いたのでもうこの話終わりでいいかなハッピーっていうところでいいんですが だったらこうあのしばらくそれを本番で実際リリースして運用していくといろんなま問題が出てくるんですが、ね、これはあのあのセントリーというあのエラー感知のサービスですがこうオースミッシングパラメーターとで何だろうと思うとミッシングニイデッドパラメータステートって言っててちょっとこれよくわかんないなっていうふうに感じてしまうわけです、ね。 でじゃあ改めてドキュメントを見てみる と,、えっとエラーハンドリングを追加するということで当然、やはりこうページがありますとでそこを見るとソーシャルオースベースエクセプションを継承した例外になるものがたくさん用意されていてこう見てもこう、ね、オースなんとかっていって目が泳ぐんですが、まあ、とにかくこれを例外を補足すれば、えっと、まあ問題は解決できそうだということが分かったので、えっと、ここに下にミドルウェアというものがありまして、まあ、これをあの継承するかオリジナルのものをまあ作るなりしてこう作って、えっと、ミドルウェアを入れてあげると まあ、エラーメッセージをここで出すところまでは割と簡単に実装できるんですね。でまあ、かつ、まあ、エラーの種類ぐらいだったらまあ判断もできると。で、まあ、いいんですけど、これ、難しいのが、ユーザーの体験ということを考えると、まあ、このエラーが何で、特に大事なのは解決、それをするために、まあ、ユーザーに何を提示しなきゃいけないのかっていうのは、どうしてもこの例外だけだと分かるない部分があるのかなと思います。 まあ、でももう忙しいので何も分かんないけど治ってよかったなって言ってこう仕事の他の忙しさに忙殺されていってしまいがちだと思うんですがまあそうならないために今日はあのオースのおさらいから入っていってこう理解を深めていきたいなと思います。はい でオースについてということでご紹介していくんですが、ちょっとここであの言葉の定義を今回考えたんですけど、ユーザーが所有している権限をサードパーティーのアプリケーションへ認可する、オーソライゼーションする手段を標準化したプロトコルというふうにここでは書いています。であの最新の仕様としてはオース2 0 RFC6749 というものがあるんですが、まあ、今ちょうどオース2 1というものもドラフトで作っているというのは、結構ネットとかでも出てきているのかなと思います。 でよくあのこういうのをおうの話とか聞くと出てくるのが、えっと、認可と認証は違うというのがキーワードとして聞いていることがある方もいるのかなと思います認証というのはまあオーセンティケーションで、まあ、認可はオーソライゼーションということですねで今回ちょっとあのこの話すると本当に多分これだけで時間が長くなっちゃうので割愛するんですがえっとオースを使ったまあソーシャルログイン機能というのはえっとオースの仕組みを使ってユーザーのプロフィールにアクセスできるっていう認可の仕組みを使ってまあそれを認可してもらえた人を そのアカウントとして登録するみたいなログインを許可するという機能と言えるんじゃないかなと思います。あとまあ今回使うユーザーソーシャルオースというものはこのオースだけに主軸を置いてるわけじゃなくて例えば他にも OIDC だとかオースも 2.0 以外にも 1.0 というものだとかあるいは他の認証機構というのがあると思うんですけどそれをざっくり抽象化して扱えるようにするというものなので。 まあ、の今回のサンプルとしてギターを使うんですけど、まあ、これはの必ずしもユーザーソーシャルオースイコールオースではないということだけはえっと覚えて帰ってもらえればなと思います。ではい、続きましてでと今回はあの認可コード付与フローオーソライゼーションコードグラントフローというものを例にご紹介していきたいかなと思います。 でなんでこれかというと、オースターのいろんなこの 認, 認可のフローがあるんですけど、まあ、あのこちらで紹介しているやつが、えっと、オースをウェブアプリケーションで使う場合には、かなりデファクトスタンダードになっているのかなと思います。 でそうなんですけど、えっと、この発表時間の都合上、ですねこれを根節丁寧にお伝えしているとすごく時間がかかってしまいますので今回あの、えっと、な心苦しいんですが大幅にカットしてお伝えしていきます。でただ、全然わからないようにはちょっとしたくないので特にあのエラーの原因となりやすい構造の部分をちょっとあの頭にキーワードで覚えて帰っていただけたらなと思うので、まあ、そこをちょっとあの フ, ィードあのフォーカスして説明したいと思います。 で正常系の動作については、ああ私よりもあのすでにこう世の中に良い良質な記事もたくさんありますし、まああの末尾に補足もつけてます、あのちょっと宣伝というか、個人的にすごく良かったのは、この大瀬屋さんという方が執筆されている書籍、ネットで調べると出てくるんですけど、こちらのかなりこう基本的なことから書いてて分かりやすいので、おすすめかなと思います。ということで、見ていくんですが、これが処理シーケンスということだそうです。で 繊維がめちゃくちゃ複雑なのでオースダンスと呼ばれていることもあるそうです。で、もうなんか見ても、見せる気はないでちっちゃいんですけど、なんかよくわかんない切符みたいなのをいろんなところでやり取りして、いろいろやった結果、なんか一番右下のところでこうリクエストしてレスポンスして、そこで予約画面が出てくるみたいなものなんで、複雑なんですね。でただ、エラー系ということだけ考えると、結構ポイントを絞っていけるんじゃないかなと思うんで、そこをあの絞って、えっと、説明していきたいと思います。 まずポイントの1つ目ですね、えっと、登場人物が非常にこう多いですで。それは何かというと、ユーザーのウェブブラウザとか、バックエンドサーバーとかだけじゃなくて、その後ろの GitHub の、まあ、いくつかのオースで決められているエンドポイントというのがあって、まあ、その中で認可のボタンを押した時の数秒の間でこうインターネット間のやり取りっていうのが多く発生します。だから、単純に考えてこうそれだけでエラーがどこで発生するのかというのは、いろんなそのネットワーク感を渡ぐところで、まあ、こう。 何が起きるかなというのがあるかなと思います。で、2個目ですね、さっきあの画面をご説明したときに、最初の画面から認可画面に行ってログインという の, その3つの流れがあったと思うんですけど、つまりこれって、その、ドメインをまたいでるっていうのが結構ポイントになってきます。で、ドメインをまたいでリクエストができるっていうのは、えっと、まあいろんなやり方はあると思うんですけど、o スにおいては、HTTP30 の,、HTTP302、あのえっと、ムーブドトランス、えっと、トランスポーラリーですね。 えっと、まあその302リダイレクトっていうものでえっと別のドメインに行ってかつ戻ってくるっていうことをまあする必要があると。でかつその時にこにステートとかコードとかいって言われるいくつか の, そのえっとですかね認可のために必要な情報を HTTP リダイレクトの中のクエリ文字列にこう含めてえっとリクエストをする必要があります。であのクエリ文字列ってよく検索とかの機能とかの中 で, こうですかね URL にこう文字入ってて。 あのあのとお気に入りしといたら出たりすると思うんですけど、まあ、ああいうのってこう単純に考えても紛失しやすいというか、いろんなところ移動していくうちに、ちょっとした表紙でどっかにこう消えてしまったり、ユーザーの操作によっては書き換えられるものだということがポイントなのかなと思います。で、3つ目ですね、えっと、これもあの詳細をちょっと説明を割愛ざっくりしちゃってるんですけど、えっと、セキュリティ上の理由からその、さっきのこの3つの繊維ですね。 この間の中で、えっと、セッションをバックエンドサーバー側でこう振っておいて、でそこも要するにセッションというのは言い換えると、HTTP クッキーが、まあ、今回イメージしてるんですけど、まあ、それに対して、なんかその、えっと、必要な情報を入れておいて、こう AP あのリクエストが戻ってきたときに、それをまたあの、えっと、確認するみたいなことが必須になってると考えて差し支えないかなと思います。なので、まあ、よくあのウェブアプリケーションで言われる、このセッションがどうにかなっちゃったりするケースみたいなことが、そのままオースの。 最初のログインのタイミングでもこう引っかかってくる問題なのかなというふうに思います。はい、ということで、なんかもう駆け足で説明しちゃってたんですが、えっと、まあ分からなくても安心してくださいと、えっと、このよく Python で言われるのが、退屈なことはやってくれるということをなんかよく聞きますので、まあ、あの今回、正常形っていうね、なんか確実なものっていうのは Python ソーシャルオースがやってくれるんじゃないかなと思います。でなので、人間はもうちょっと刺激的な問題、まあ、異常形の問題について、これからまあ深掘りして見ていけたらなと思います。 ってことで現実世界において生じる異常系処理について見ていきます。でじゃあさっきあのなんか目が泳ぐとか言ってたんですけどもうちょっと真剣に Python ソ, ソーシャルロースのドキュメントをまあ見ていきますともともと英語なんですけど私は勝手に日本語をちょっと足したものなんですがまあ実はたくさんあるエラーっていうのもいくつかの種類に分類できるんじゃないかなとの眺めていくとだんだん分かってきます。まあ、その、えっと ただこれ、これだけでもまだ、なんかこう、勝手に今、分類してるんですけど、まあ、これだけだとまだ難しいんで、ちょっとここはざっくり、なんかはしって、ま あ, あの、そもそもどうしてこういう分類になってるのか、まあ、私はよくわからないなっていうふうに思ったんですね、なんか、オースなんちゃら、オースなんちゃらってついてたりするものもあればないものもあるし。 なんかステートって言葉がミッシングなのかフォービズンなのかミッシングがパラメーターなのかみたい な, なんか言葉が結構乱雑になってるなっていう感じがしたのでまあこれだけではちょっとまだわからないなと思ったのでもうちょっと奥を見ていかないといけないかなと思いましたでじゃあえっとさっきから言ってるその RFC6749 っていうものをまあ見ていく と, えっとまあそもそも正常系のフローについて説明しれてる部分が非常に多いんですけどまあそのすぐ下にはエラーについて説明してる部分っていうのがちゃんとあるんですね で今回、いくつかエラーの場所があったところを、えっと、まあ日本語でまとめてみたんですけどだいたい4箇所ぐらいありましたと見ていくとあの1つは認可エンドポイントへの要求失敗時に、えっと、エラーレスポンスの使用を定めるあと、トークエンドポイントの要求失敗時に使用を定めるということで、まあ、とにかく2つのエンドポイントについてはレスポンスの使用が定まっているよということをまあ言っていましたとあともう1個この保護対象リソースへの要求失敗時っていってさっきのエンドポイントというのは別の えっと、リクエスト先についても、まあ、失敗する場合があるってことを言ってるんですけどそれはこの使用の範疇外だよというふうに言ってます、まあ、これちなみに何でかっていうとですねこの5つの中でこのプロ今回プロフィール取得エンドポイントっていうのがさっき言ったそのリソースのエンドポイントなんですけどこれってアプリケーションによって要件が違いますよね必要なリフプロフィールの場合もあるだろうし写真かもしれないしなんでここはそのオースの範疇の中で使用決められないんで あ, のあくまで認可するとこだけがっつりとこう正しい詞を固めたいねっていうのが多分意図なのかなと思いますでかつもう一個ポイントなのがとは言っても詞を定めるんだけど追加で何か定義しちゃだめかっていうとそんなことはないということだそうです、まあ、なので結局最後は GitHub、まあ、がもし固有にエラーメッセージを考えるんだったらそれについていかないといけないっていうのがあ実はあるんだなっていうことが r f c むと分かってきましたでちょっとさっき分かんないのに飛ばしたものにさらに a b c と振るんですが どこでエラーが起きるのかというのは、ちょっとイメージだけでも掴んでいけたらいいのかなと思います。さっき言ってた、この4つのエラーですね、認可とトークンと保護対象リソースっていうのが、これと、これと、保護対象リソース、これですね。まあ、なので、このここに対して言って返ってくる、この A とか B とか、まあ、と C とか D っていうところについては、オースの範囲の中で何か問題が起きるっていうことが、イメージとしては捉えられるといいのかなと思います。 であと、さっき言ったあのリダイレクトで情報をやり取りするってことも私、言ってたと思うんですけど、特にそのリダイレクトの部分がこの A の部分と B の部分ですね、これ、ドメインをまたいでるからという理由です。自分のバックエンドから他のドメインの認可エンドポイント、認可エンドポイントから自分のバックエンドってことなんで、ここは、えっと、HTTP302 リダイレクトするときにエラーが返ってくるっていう、ちょっと珍しい動きをするかなと思います。 でじゃあさっきの Python ソ, ソーシャルオースっていうのをまあ踏まえて今度はこうどんなエラーが起きるかっていうのを RFC 側にもエラーコードまとめてみるんですけど、まあ、またさっきみたいに こ, うこのエラーコードだったらえっとこんな意味だよっていうのを日本語でちょっと書いてみましたであのこれまたちょっと読んでみるとですね、えっと、またこうインバリットなんちゃらインバリットなんちゃらみたいにこう似たようなものが並んでたりするとかなんかそのこれってミーシーというか全体がどう分離されてるのかなっていうのは分からないなって思うんですけど まあ、ただ、さっきのやつをこう見比べていくと、ちょっとずつこう理解が深まってきたかなとは思って、まずはもともとさっきから言ってる、リダイレクト時に食える文字が書けるとエラーになったりするんで、まあ、イメージとしてはこういうふうに返ってくるらしいんですけど、まあ、ここのこういう文字とか、後ろのステートとか書けると、おかしくなることがあるんだなとか、であと、このアクセス出ないどとか、例えば1個見てみると、リクエストが拒否されるときっていうのはどういうことかなって、GitHub とかの実装を見てみると、このキャンセルボタンを押したときに、これが出るっていうことみたいなんですね。 でつまりまあ何かっていうとエラーといってもユーザーのエラーについても多さ一部をこう規定している部分があるということになります。でただ逆にあのさっきまあ見てたこうどういう分類がされてるのかなこのたくさんあるやつっていう Q があったと思うんですけどこれについてはあの RFC 側で。 こう網羅的に定義することをさっきみたいにこう求めてないんですね、カスタムエラーもかって言ってるぐらいなんで、まあ、代表的なものだから並べてるだけっていうことが、まあ、この r f c 見るとまあ結構自信を持って言えるの感じられるのかなというふうに私は思いました。ということで、改めてまあどんなエラーが起きるのかっていうのを Python ソーシャルオースを見ていきますと、ですねさっきよりもちょっと目がだんだん馴染んできて、イメージが湧いてくるんですね、例えばこのオースキャンセルドっていうのは、なんとなくさっきのアクセスでないと関連してそうだなみたいなふうな気もしてきます。 しここら辺のさっき気になってたオース本屋らはもうその代表的なものを書いてくれてるだけなんだなっていうふうにこうまあ結構自信を持って感じられるようになってきましたとで逆にさっきはあんま気にしてなかったことが目に入ってくるんですけど例えばこのオースオ ー, オールレディアソシエーテッドとかって言ってるのは何かっていうとあの何ですか、ね、アカウントがこう認可が完了して1個作れるぞってなった時にそのアカウントにがすでに何ですか、ね、別のオースの情報を 1つのオース情報が複数のアカウントで使われそうな状況になってますよみたいなことを Python ソ, ソーシャル OS は教えてくれる例外が用意されてるんですねで。ただこれってオースと関係ないんですよね。認 可, 認可自体は普通にできたんだけどその後のユーザー管理の観点でなんかおかしい部分があるんじゃないのってことを言ってくれてるってことなんで、まあ、これは RFC には存在しない観点だったということが分かるかなと思います。ちょっとごめんなさい、水を飲ませてください。 結構マスクでしゃべってるんで、かなりこう息苦しくて大変なんですが、はい、失礼しました。はい、ということで、さっき の, この RFC とかあのこう見た上で、コードもさらにちょっとたどっていくと、だんだん理解が深まってきました。えっと、これはあのソーシャルコアってさっき言った認証の共通機能の部分です、ね、の, あのまあ特定のコードなんですけど。 これはあのベースオース2クラスというものがどうも定義されていて、まあ、そこのところでえっと返ってきたエラーレスポンスをハンドリングしているところの本当実装の一部なんですけど、さっきのエラーメッセージの中に、デナイドという文字とかキャンセルドという文字が入っていたら、どうもオースキャンセルドという例外を創出するというふうにまあこの実装されているんだなということが分かってきますと。と、まあ、なので、結局、ここのエラーオースのエラーメッセージというのがざいろんな処理がやってきちゃうんで、ある程度こう柔軟に あの例外をキャッチしてまあアプリケーションエンジニアが気になるぐらいの範囲で取り扱えるようにしてくれてるんだなっていうのがまあ読んでたらだんだん分かってきてこれはちょっと理解が深まってよかったかなと思いますで次にあの GitHub のに今回 GitHub サンプルにしてますけどそのバックエンドの方を見てみるとこのベースオースクラスっていうのを継承してこう個別の実装してて特にここは継承してなかったのでまあ GitHub でもこの動きを使ってますし他の認証バックエンドでも同じ風になってるならまなってるっていうことになるなってのがのが読んでいくと分かったなと思いますと でまあ、ちょっと ま, あまとめ的な感じにもなりますけど、まあ、なんでエラーが起きやすい箇所って見ていくと、まあ、さっきから言っているリダイレクトの過程でクエリ文字列が変わるとおかしくなります。あのまあいろんといろんな方が、あと試している方とか含めていたとして、まあ、メーラー上の Web ブ, ブ, ブラウザとか、なんか w e b ビューみたいなものとか、まあ、極端な話、カールとかでもアクセスできるわけですよね、HTTP のエンドポイントなんで。でそういうところから来たときに、まあ、そのクエリ文字列みたいなものをちゃんと扱ってくれてないとおかしくなりますし、まあ、このブラウザ上で。 書き換えられそうなときにちょろっと書き換えて試して打たれるとそれだけで例外が出てきちゃったりする場合があるっていうのが分かるかなと思います。あと認可処理の途中でセッション状態が変わるとエラーというのもあります。あの複数の URL を、あっとう認可 URL を別のブラウザにコピーされて、えっと、セッションが切れた状態でやられちゃうとかまた1つのセッションでもなんかこうよくありますよね、二重 リ, リクエスト問題みたいな、A、B、A っていくとこれどうなっちゃった、A どうなっちゃったんだっけみたいな話とかですね。 みたいなこととかが あ, とあるとまあエラーになっちゃうんで、直列に実行されてほしいということになります。であと、これも基本的なことですけど、GitHub が落ちてたらエラーになっちゃったりもしますよね。でそのネットワークのエラーってコネクションのエラーなのか、リードのエラーなのか、そもそも DNS に何かとか、いろんなそれだけでこういろんな話があると思うんで、そういったことがちょっとでも起きるとエラーになっちゃうんで、結構、ギリギリで動いてるなみたいなこうイメージが持てるといいのかなと思いますと。 ななんとなく何もわからなかったところから結構見てて勘どころがつかめてきたんで、まあ、そろそろ解決に向けて考えていきたいなと思いますで今回、ですねエラーを、まあえっと、実際に起きたこととかも踏まえて4種類に整理していました、えっと、ユーザーの操作に起因する認可エラーユーザーの環境に起因する認可エラー、えっと、アイデンティティビープロバイダーに起因する認可エラーその他のエラーですねでちょっと こ, のこっち側のどうするべきかを見ていきたいと思います でまずユーザーの操作に起因する認可エラーについては、えっと、認可フロー中でユーザーが明示的に行ったような操作により発生したものをちょっと、えっと、まず1つ整理したいなと思いますさっき言ったキャンセルとかはまあいい例ですねでこれじゃどうやって解決というかエラーがなくすべきかと考えると、まあ、これって基本的にもう一度最初から認可フローを行ってもらうようなオペレーションをこう頼めばいいと思うんですねもしこれあの間違ってユーザーが認可拒否をしてたんであれば、まあ、またやってもらえばいいですしこれもしなんかその、えっと、意識的に やっぱりやりたくないって思ってたんだったらこれエラーというか、まあ、別に無視して問題ないものだと思います。で監視みたいな観点だとなんでさっき言ったようにこれってエラーじゃないみたいなちょっと性質も強いんで、まあ、不要かまあ、あったとしても発生件数のトレンドが分かれば万が一のバグの時とかに気づければ十分なんじゃないかなと思うので、まあ、そんな大事なエラーではないかなと思いますね。ねユーザーーザのの体験のイメージで考えると ログインボタンを押してキャンセルをされたときになんか画面がぶっ壊れるんじゃなくて、えっと、ちゃんと元の画面に戻ってこういうキャンセルされましたみたいなエラーメッセージがこうインフォっぽい感じで出てきてくれれば割とその体験としては十分なのかなと思いますで次に B ですねユーザーの環境に起因する認可エラーですでこれはユーザーの環境っていうのはまあウェブブラウザのことですねに起因して発生したエラーっていうのはまあさっき言ったクエリパラメータとかセッションが失われたりなんかした場合ですね でこれについても解決方法は基本的にあのもう一度最初から認可フローをこうリクエスト や, やり直してもらうというのがいいんじゃないかなと思いますなんでかというとそのプログラム側のバグではこれないということなんですよね、ユーザーの環境の問題なの で, なんでまあ再操作をしてもらうのが大事だと、でただ同じ条件でやり直してもらうというよりは例えばシークレットブラウザとかクッキーの設定とかまあ一連の操作、そもそも同じブラウザでやってくれてるかみたいなことをまあユーザーに見てもらってもう一回やっていただけませんかみたいなメッセージを出すのがいいのかなと思います。 あとエラー監視って観点だと、まあ、これもそんなにだから重要ではないかなとは思うんですけど、発生件数のトレンドが分かる以上にはしておいたほうがいいかなと思いますね。なんかあのあ、万が一、プログラムのバグとかで、なんかそれが起きやすい状況になっていることとかには気づけたほうがいいのかなと思います。で体験のイメージという意味で言うと、まあ、ログインボタンを押して、オーストライズって押すんですけど、実はユーザーがここでクエリ文字列いじってておかしくなっちゃったときとかには、まあ、あの認証が失敗しましたっていうふうに出てきて、なんかこう、 必要なことやってますかねみたいなことが見れるといいですね。まだあれかあの別のブラウザを実は開いてセッションが切れてる状態とかだったらまさにこのクッキーとか対応ブラウザみたいなことも見て見直してもらってやり直してもらってるうちにこう問題解決してユーザーはま困らないのかなと思います。で3つ目のアイデンティティプロバイダーに起因する認可エラーってこれは GitHub が落ちてたりする場合とか高負荷でリクエスト・レスポンサー返せない場合とかですね。 でこの場合もさっきから同じことばっかり言ってるんですけどもう一度最初から 認, 証フロー、えー、と認可フローを行ってもらうのがいいんじゃないかなと思いますでなんでかというとこれもやはりそのさっきはユーザーが外的環境でしたけど今回は、まあ、つなぐ先ですよが、ねまあ、ま外的環境でやはり、えー、とコントロールできるものじゃないので、まあ、もう一度操作してもらうほかはないのかなと思います。 たださっきと違うのが、ユーザーの体験を毀損する、じゃあ、どのぐらい毀損するのかって、これ、結構複数の人にえっと大きなレベルで影響するのかなと思いますね。まあ、ログインして今、使いたいと思っている人が入ってきたら、なんかよく分かんないけど、エラーになってるって、普通にこう、かなりプロダクトとしては、うーんっていう状態だと思うんで、なんかまあ、早く気づいたり、そこに対するケアみたいなのができると、非常にいいのかなと思います。まあ、ユーザーに対するメッセージとしては、外部サービスでエラーが起きてしまっているってことも言ってもいいかもしれないですし、 解決方法としては会社まで持ってもらうしかないかもしれないとであとまあポイントなのが、えっと、オースって基本的に複数の、えっと、ソーシャルログインで GitHub とか Twitter とか Google とかって選べたりする場合もあると思うんで他のものを試していただけませんかっていうようなサービスをするのもすごくいいかもしれないなと個人的には思いますであとエラー監視もこれ難しいんですけど可能なんだったら急激にそれが起きているかってことが検知できるとより良いかもしれないです、まあ、ちょっとなんで難しいか一ったはしょるんですけど、まあ、その 時間が長引くようだったら障害法をこう出したりするみたいなことができると結構信頼を逆に勝ち取れたりするチャンスなのかなと思います、まあ、体験のイメージという意味だとログインボタンを押してまあオーソライズドを押したときにもしそこのエンドポイントが GitHub がおかしくなってたら気づけるのであればこう連携サービスが一時的に不具合を出してるからえっとログインできないんですよってことをちょっと謝るとか。 まあ、あとありがちなのがここにそもそも飛べなくて GitHub の行った先でもうそもそもこっちに飛んでいっちゃうみたいなことも極端ありえると思うんですね。なので、えっとまあ、こういう体験になることをちょっと危惧したりそういうことがよく起きやすいサービスにつなぐんであれば、まあ、ログインページにそもそも FAQ の動線とか作っておいた方がなんが全体としては丸いのかなと思います。でじゃ あ, まあ3つ言ってて最後その他なんですけど、まあ、その他というだけあって、えっと、いろんなものがここには内包されてます。 A から C 以外で発生してて、えっと、オー s に関連すると思われるっていうのは、今回だったらその、まあ、Python ソーシャルオースが出してくれてるエラーって思ってればい旦いいと思うんですけど、でこれらについては、えっと、プログラムの修正が必要だと思って、ちょっと注意して見ていくのがいいんじゃないかなと私は思ってます。な、ま、ん、あ、でかっていうと、さっきの o、まあ、オ, ーーオールディ a s o c シエイテッドっていうのも、まあ、さっき言ったように認可うまくいってんだけど、なんか全体としてうまくいってないみたいな話が。こう あるのでそれってアプリケーションの要件としても無視すればいいの か, なんかユーザーにアイクションが必要なのかで当然、使用によって異なってくると思うんですね。なのでまあそういうことを考えなきゃいけないタイミングなんだなってことに、ね、ちゃんと気づくっていう意味でもあの全体を無視するこの A から B、A から C は割と そ, のなんですか、ね、そこまで無視したりすればいいよって言ってたんですけどそうに該当できないものっていうのは結構慎重に見ないといけないかもしれないねっていうのが個人的な印象です。まあ、なのででエラー監視も注意した方がいいんですね まあ、なんでどうするといいかなと思うのは、まあ、よく分かんないものっていうのはまあなんですか、ね、今までやったことないものはまず注意した方がいいっていうふうに見た上でさっきから言ってる A から C に分類できるか考えるといいんじゃないかなと思いますでそれは考えられそうなんだったら、まあ、しかるべきエラーメッセージを作ってさっきのミドルウェアにこう足してあげるってことですよねでそうじゃなかったら、えっと、まあバグとして自分たちがコントロールできるよう な, なんかこうあの仕組みとか、まあ、バグ、えっと、管理ツールのちょっと使い方を考えるといいのかなと思います。 まあ、の体験といいう意味だとユーザーザはそんななに大した話じゃないですねログインボタンを押して OK ってやるんだけどなんかよくわからないエラーで失敗しているつまりあのミドルウェアのエルスの部分ですよねに来たときにもまあ諦めて放り投げるんじゃなくてちょっとわからないけどとりあえずは1回申し訳ないですが再度操作してみていただけませんかぐらいのことはま出してもいいのかなと思いますがこの時にこのエラーが発生したことをちゃんとそのバグトラッキングツールで検知して まあその後からでもまあいいですし、可能ならその場ですぐ問題に気づけるような監視だとか通知の仕組みがあって、やったことないものなんで、これは何なんだろうなってことを多分深掘りしていくことが結構あの大事なのかなというふうには感じました。はい、かなり駆け足だったんですが、最後にまとめて終わりたいと思います。えっと、ソーシャルログインは UX を高めるまあ素晴らしい機能だ と, えっと私は思っています。なんですけど、さっきあの突っ飛ばしたようにえっと多さ、とても複雑です。 なんですけど、まあ、それは正常系をライブラリに任せることでかなり楽ができるので、まあ、人間は異常系に注力するといいのかなというふうに思いますであと今回はまあその異常系処理についてじゃどう注力するのかということもなんとなく4つの分類をた叩き台で作ってみましたでその中でも ま, ああのまず D という証言じゃないかということを疑って、まあ、この A から C に分類できるんだったらそっちに持っていってこういうレベルで えー、と対応していくでそうでないんだったら、まあ、今回この、えー、と発表の範囲以外になっちゃいますが、まあ、個別に考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。ということで参考文献は、えー、とこちらのドキュメントと URL になります。 えっと、最後宣伝で、えっと、ラプラスはあのエンジニア絶賛採用中ですあのあスギーの対応してくださる方も必要ですがオースの問題を解決してくれる方も求めてますのでぜひお待ちしておりますブースもあっちに出してますので、まあ、ぜひいらっしゃってくださいソーシャルログインも試せるんですけど、まあ、あのお手柔らかにお願いします、はいえっと、じゃあ以上ですありがとうございましたご発表ありがとうございました 質問がある方はスライドに書き込みを行ってくださいスライドにはいくつか質問が上がっているようなので、えー、いいねが多い順に述べて伺っていきたいと思います。1つ目としては、えっと、今回の OS 含めて、ソーシャルログイン機能開発における単体テスト、特に異常系テストはできるものなのでしょうかとありますが、いかがでしょうか。はいいありがとうございます えっとまあ、実際に私たちのプロダクトでどうしてるかっていう例で多分言うと思うんでそこでいくとあの、えっとですね、まずオースの部分っていうのはさっっきも言ってるように使用がかなりなんていうかその分離されてるんですよね、この時にここにリクエストしてこういう結果が返ってきてこっちに来たらっていう話なんでかえってむしろあのまずそこのテストをしっかり着手するというよりはそこはまずブラックボックスにできるっていうふうに考えてた方がいいかもしれないです。でじゃあどうテストするるかっってて話になってくると 私たちのプロダクトだと例えばリクエストを受けて認可された後に E メールアドレスをお客様から改めていただいてそ こ, をこうあ の, の E メールアドレス の, あのメールを送ってのですかねメールアドレス認証を行ってからアカウントを確定するみたいなことができるんですねでそういう部分ってジャンゴソーシャルオースってどういうふうになっているかという と, ですえっとパイプラインというものがあるんですよねあそうですね。 そうそう認可処理の途中に今なんで処理を挟み込んでいるとそのパイプラインという、まあ、このちょっと URL 貼ってるんですけど、まあ、そこのところで書いてある個別の処理としてあのミドルウェアとかそこ固有の何かというもので差し挟めるようになるんであので私たち特にそこに対しては単体テストをかなり真剣に書いてますでただそれってその大体えっとライブラリの方でなんかうまく分離できるようになってるんじゃないかなと思うのでまずはそういうところのテストを書くのとあとはまあ普通にそのログインが終わってからのアカウントっていうのをあの 毎回全てオースのログインの処理を全体のテストとかでやるのよく大変なのでえっと普通にダミーのアカウントを作れるってことで別の単体テストはまあやりつつあの自分たちの実装を作り込んでるところについてはやるっていうことで結構あのまあできてるのかなと思いますあとはただえっと今これはもう取り組み中という感じですけど1回 E2 のテストについてもえっと私じゃなくて別のえっとエンジニアがやってたことあったんですけど結構そのオース コースのについいつて結構不安定にやっぱなりやすすんですよね。フロントからその、えっと、ログインマのパペティアとかそういったようなものをイメージでいただくといいんですけど叩いてやるんだけどやっぱ夜中に落ちてたりするとか先方のメンテナンスとかの都合 で, です結構それがなんかやっぱフレーキーに感じるんで今はちょっとやめちゃってあんまりどうするといいんだろうなっていうのは感じてるというところです。まあ、やるならもう クとかをそういうものをサーバー立てるなのかもしれないですけど、ちょっとそこまでま手がコスト的に回らないかなと思ってできてないっていうのがまあ私としては現状かなと思ってます。はい、ちょっとまとまらないんですが、はい、というようなところが印象です。ご回答ありがとうございます。と続きまして、このあたりの認証処理を実務で実装するにはどれくらい事前知識があると望ましいでしょうか。基本情報や応用情報資格など。 何か基準があれば伺いたいところですとあります。いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。えっと、じゃあそれで言うと、まあ、例えばこれ、私の経験から言った方が良くて、えっと。あ、そうですね。私もあの一応応用情報とか基本でかなりあのエンジニアの若い頃に取りはしたんですけど、多分そういうところでは。出てくる話ではあんまないのかなとは感じます。まあ、なんでその、なんでかっていうと、その。そういうセキュリティ上の基礎的な話というよりは、特定のプロットコルで、しかもその、まあ、なんですかね。 認可となのでその汎用的な知識というよりは個別の話として多分出てくるキーワードでまだあま そ, その事要の中の常識というほどではないのかなとは思ってます。でじゃ あ, あと実務で私がどういうふうに そ, のそれをキャッチアップしたかっていうと、まあ、基本的にはすでにまあ私が来た時にこの仕組みはまあ割とできてたんですけど異常形が結構ルーズな状態になってたんでまあ最初の プレゼンの冒頭で言ったように結構困ったんですねで困ったんですけど、まあ、結構最初はよく分からなかったんですけどやっぱりまず、えっと、OSS のライブラリの方でどういう例外実装してるのかなとかへのドキュメント見た後に実装を見比べるとか、まあ、コードジャンプとかしていくとだんだんその行った先が分かるのと、まあ、参照されてる元々の実装が今回だとあのさっき言った RFC があったので、まあ、そういったとこを見てって何ヶ月かとか例えば仕事してるうちにだんだんこう分かってきたので、まあ、今回まとめたという感じでした。 まあ、なので、そのまとめると結構。そもそも何をやるとはちょっと思いつかないんですが。まあ今回これまとめたので、これをまあぜひ見ていただいておかしかったら直したものを出しててもらえると。ちょっとみんながこう地の高速道路というか、分かることが増えて良いんじゃないかなと個人的には感じてます。です。ありがとうございます。質問がたくさん来ておりまして、続きます。続きますね。えっ、ー、と、開発環境では。 HTTPS ではないので、クエリ文字列にデータを書き込むため、通信中にデータが抜き取られる可能性はありますかとありますが、いかがでしょうかあ。なんか結構鋭い質問だなというふうに思いますが、ありがとうございます。えっと、えっと、どういうふうに言うといいかな、例えばこの今回サンプルにした GitHub のやつとかいい例なんですけど、えっとですね。 これはアプリケーション、の私が作りましたって言ったらこいつですよね、こいつはローカルで動くようになっているので、おっしゃっているように、何も設定しなかったローカルホスト8000とかそういうところで動くようになっているんですね。まあ、なので、懸念されている HTTP で通信されたら、なんかそのクエリ文字列も含め、いろんな情報が摂取されるんじゃないかっていうのは、ご指摘の通りだと思います。でただ、一方 で, で、そんな簡単にはなってないっていうのが良いところで、さっきも言ったんですけど、 えっと、自分たちのオリジンが HTTP か HTTPS かって話とその接続先の方がどういうプロトコルでやり取りするかっていうのがまあポイントになってくるかなと思います。で今回の OS については認可エンドポイントとかまあ遠くあこれちょっと端折りますけどなんちゃらエンドポイントっていうのが GitHub っていう世界にあってそっちの方に対して認可をお願いしてでなんかざっくりクエリ文字列でなんかが返ってきて自分たちで処理するということなのですね。なので GitHub とのやり取りは GitHub 側のプロトコルのレベルに準じてて、でそれは基本的に HTTPS になっているはずです。そうじゃなかったら、そこは気をつけた方がいいと思います。でただ、もしそこは HTTPS になっているのであれば、ローカルでそのクエリ文字列から中身が抜き取れるタイミングというのは、外に出ていった後に自分のブラウザに戻ってきて、自分のバックエンドにローカルホストで帰るときなんですね。なので、ここは抜き取れます。ただ、それはローカル開発なので、まあ、皆さん、いつもローカルでは HTTP で使われている方も多いと思うんですけど、 まあ、抜けるのは誰かというと、パソコンにログインして、そのブラウザを触っている人が抜けるってことなので、まあ、私というか、あなたということになると思うんですけど、なので、えっと、それが許容できるんであれば、えっと、ローカル開発は特に問題ないのかなと、あと本番でやるときは、まあ、よく言われているように、全体を HTTP にしておけば、まあ、ざっくりと安全に使えるんじゃないかなというふうに感じておりまますすすちょっととと間違たたら申し訳ないいいいいですありがううございますもう個ほど、はいはい、かたいと思います。 この辺りのエラーが漏れなく補足できているかは判断が難しいと思いました。これまでもし運用後に予想外にエラーが出たなどあれば伺いたいです。はい、ありがとうございます。えー、っとそうですよね。結構これはその実務上、そのえっとセントリーをまあ私たちの会社では使ってるんですけど、まあそれはやはりあの日々監視するっていうことをまやってる中で出てきたものをま基準にしてます。予想外 っていう意味だとですね、まあ、あの私が入る前に対応されてたものとかもまあ含めてあるんですけど、えー、っとそうですねなんかそれこそ複数の SNS に対応しているとなんかさっき言ってたそた大変さっていう意味だとさっきエラーコードっていうものに今まあ目を向ければいいよって言ってるんですけど最初は。 エエララーーーコードと一緒にエラーメッセージもやってくるるんんでですよあの仕様上それ入れられ入らデスクリプションっていうカラムがあるん で, でそこにもう各認証プロバイダーを思い思いにこうだぞああだぞっていうふうになんかこう気楽にいろんなことを言ってくるんですねでそうすると当然エンジニアとしては細かく言ってもらえば言ってもらえるほどそこにヒントが隠れてるんじゃないかなと思って真剣に調べるんですけどやっぱ元々の RFC の方の仕様を理解してないとだから何なんだろうなっていうふうに言って困るっていうのが最初はめっちゃ ちちゃくちゃくありましただからまあ解決の方法を間違えてたかなと思いますそのやっぱオースの仕様のもともと理解するとなんか起きうるのはさっき、まあ、今回は本当に端折ってっちゃってるんですけどいくつかその受け渡されるステートだとかあとピクシーとか関連する仕様をまあ使ってるとここにいろいろなクエリ文字列とかセッションに入る値が増えるんで、まあ、それらの種類とかでえっと私は実務上結構最初困っちゃったんですけどやっぱベースの仕様を理解した上でそこのバリエーションなのかオプショナルなのかみたいなことが 分かってくると、かなりその困るという観点では、見通しが良くなってきて、まあ、どうすべきかが判断できるようになってくるのかなという気がしました。はい、です。ありがとうございました。と続いて、あ、これはコメントなんですけど、実際のアプリケーションを想定して、エラーへの対処からエラー監視の。要否まで話してくれているのありがたいとあた。あ、ありがとうございます。はい。で、質問、ちょっと最後になるかもしれませんが。はい 認証エラージのユーザー体験を高める観点を勉強するために何か参考しているも参考にしているもの（書籍やウェブなど）はありますか？ああがありましたあ。ありがとうございます。そうですね。その本があったら私はもう買いたいのでぜひこうあの<笑>作っていただきたいですね。なんかもし私は全然そういう意味だと今回の話はまああのちょっと。 パイコンという場であまり Python のキーワードから離れちゃったんですが、まあ、あったほうがいいかなと思ってあえてそういう切り口で書いたんですが、まあ、やっぱそうですよねこういう書き方とかって結構言語とか関係なく必要なことだなと思うのでまずあったほうがいいとは思いつつやっぱそのこういうカンファレンスとかで特定の言語とか技術によると結構失われがちな観点かなと思うんで。 あんまりそういうい書籍って意外とないんじゃなないいかなと思います多分デザイナーの方最初からこういうことまで考えて別にお恥ずかしいことに我々も考えきれなくて後からこういうふうになってったったという結果の話でしかないのでなんで私もちょっ と, マットまとまとまれば書いていきたいですし、まあ、もうぜひその今回質問してくださった方書いてくれたらぜひま私もいいねも読みますしラプラスで登録してもらったらぜひあのちょっとねスコアも多分高くつくと思うので、はい、ぜひよろしくお願いしますというところですね。ねありがとうございました まだ質問はいくつかあるんですけど、えー、申し訳ないですけどお時間の都合でこちらでトーク終了としたいと思います、えー、他に質問がある方いらっしゃいましたら廊下や、えー、オープンスペースでお話しすることができますのでよろしくお願いします、えー、それでは発表ありがとうございましたありがとうございました